えー、よさこさいあ市初参加です、えー、楽しみに来てまいりました大田原市といえば夏の夜市とあ市ですよねはい私たち小宮グループは若い者でね、ま、だ発展途中のチームでありますが茨城栃木、えー、実はね山形岩手にも仲間がおりまして今日は茨城と栃木の若い子を中心に、えー、元気よくお戻していただきたいと思います、えー、皆さんちょっとね風があって寒いですけども、えー、私たち一生懸命踊りますんで うしでもほっくりしてもりらえればいいいいかなと思いますのどうぞお付き合いの方よろしくお願い申し上げますおい最後、はいいやー はげてくるわはっ<音楽><音楽><音楽> すごい もやき い, こうはい、はえーはい、中おさいました会場の皆様に温かい気持ちを持ってやれ あ り, ありがとうございました。ありがとうございました。大喜利